えー、この間、えー、桜稲垣咲さん、ね、飛、う、鳥、ん、の真似すること、二、えー、人でムカサキっていうユニットをやってたんですけども、その二人のバスツアーに行ってきたら、えー、こんなところで会うんだっていう人に会ったよっていうことなんですけどーバスツアーに、バスツアーに行って、まあ、バーベキューやるっていう企画だったんですけどね。うん、で、まあ、結構人数も多くて、まあ、抽選もれとかもしてる方もいながら。はい。で、行ってて。でもね、 じゃあ一人ずつ行きのバスで自己紹介聞いていきましょ う,、うん う, んうんうん、でほとんどやっぱね稲垣さん目当てというか、うんうんうんうん、やっぱ稲垣さんをお好きで、うんうん、でエヴァ好きでとかで最近だったらあの YouTube をやられてるんで、うん、YouTube から好きでとか、えー、すごいああなってあすごいなと思いながら聞いてたんですけど本当 ほ, ほとんどがもう、うん、俺目当てじゃないからなんかどんどん申し訳なくなってくるというか。うん うんみたいな思ってたんですけどそこでパッとあの一、ー、人の男性が「うんうん、あっすいませんあのー、僕はあの向井さん目当てでこのバスを来ましたああ嬉しい!」って「えー、えー、どこから来たんですか?」って「韓国です」韓国からえっどういうこと?」ってなっていや実は僕あのー、本土上陸作戦の大ファンで <笑>むちゃくちゃ好きで本土上陸作戦をもっと楽しむために韓国でたくさん日本語勉強してで色々いろいろ見ていったら向井さんがバスツアーやるっていうので今日来ましたマジで うわ、嬉しいなぁと思って。でもまあ、ちょっとひいきじゃないけど、バーベキューついてもね、いろいろちょっと喋ったりしてたんですよ、うんうんうんうん。で、ちょうどね、なんかあの、ソフトドリンクとの置いてる場所がちょっと遠かったのかな。うん、なんかそれでバーっと僕が歩いてたら、そのね、えー、トマトくんっていう子だったんですけど、まあ、コードネーム的なのね。しそう。うん。で、トマトくんに会って、いやー、みたいな。で、じゃあ一緒にソフトドリンク取りに行こうかーって言ってたら、向井さん。 実は、このバスツアーに来たのは、その向井さんにどうしても聞きたいことがあるからです。うん、なんだろちょ、ちょ、何ウキウキわざわざこんな。韓国から。はい。何あの時、ジョリジョリって言われてた人は誰ですかって、あの、オンエアで、俺がスケジュール帳で言ってた名前、はい、ジョリジョリって言ってたの。<笑> あれが誰か気になってそうすごい最近むちゃくちゃ最近の件で韓国かいいええー、そこまでするな。<笑>すごいな。すごくてびっくりして。えいえ友 達, 友達、うん誰うん、ええええ友達だ。友達だわ。え<笑>え ええー、あれ、うんうんうん。そう。でも本当にね、やっぱすごいなと思いました。そうやって海外から来る、うん、そのパワーと言いますかね。そうですよね。ん。いや、ありがたい。あとでね、あの手紙も預かってるんで渡します、私、え、も、ー、すごい。うん。はい。すごいこともあるんだねっていう。はい。でもグローバルですよ。ね。いや、もう韓国から、うん、モーリーまで。本当に。モーリーもか。きっかけはもう、すごい、本読のファンだったんえ話、ー、題はい。 みたいなことだったんだと思います。はい。そう聞いてるかもしれないからね。ジョリジョリ。まだ気になってる。ねえね、そう今のジョリジョリは何だったんですかってなんかまた座に来るから、それね落ち着けていきましょう。うなんかあるかな。大丈夫かな。うん。もうなんかあったら二本目だし、なんかジョリジョリジョリジョリ。今の音を使ってジョリジョリジョリジョリ。ト<笑>ル、ね、<笑>しか書いてないねマジで。 チチャーリーャーリリご飯うん。え